新 PV で発表されることまとめはい、どうも、皆さん、こんにちは、のいちです。いやー、やばくないですか何がやばいってえ、鬼滅の刃第1期、〇〇再放送することが決定したみたいです。いや、これめちゃくちゃやばいっすね。<笑> しかもですね、なんかね、新たに、アイキャッチ、メイキング・エンド・ロール、提供バックイラストえ、次回予告編をね、作ったみたいなんですよ。やばいやばいと。 で、さらに、えー、兄弟の絆のね、えー、本編前にはですね、えー、鱗滝さんによる、ナビゲート映像っていうのもね、なんか公開するみたいで、なんかちょっとよくわかんないけど、すげえなと思っております。はい、ということでね。いやー、これ発表されてね、僕思ったんですけども、マジでこの流れ、遊格編まっしぐらいじゃないですか。もう本当に9月に畳みかけすぎてて、えー、10月からほんとにやるんじゃないかなーなんてね、えー、そんな空気感をね、えー、感じ取る発表だったんですけども、どうなってるんだという感じでございますね。はい、ということでね、 まあ、これ発表されちゃったんで、まあ、僕もあれやっちゃおうかな、なんてね、思っております。ということで、えー、鬼滅の刃、一気見、全話、同時視聴生放送ということでね、えー、このチャンネルですね、ま、あフジテレビでね、毎週再放送するみたいなんですけども、まあ、それに合わせてですね、毎週同時視聴生放送ね、やろうかな、なんてね、えー、思っております。ということで、皆さんで一緒に、鬼滅の刃第一期をね、えー、振り返っていきましょうと、えー、ということでですね、えー、一緒に盛り上がりたいよっていう方はですね、えー、チャンネル登録、よろしくお願いします。 さあ、ということで、ちょっとね、前振り長くなってしまいましたが、本編入っていきましょうかと。今回はですね、前回の遊格編のね、全情報予想っていうのね、やりましたけども、まあ、それとはね、全く別で、公式からね、発表されてない情報ってそもそも何なのと。そしてですね、9月の25日に新たな PV がね、公開されるとえ言われておりますけども、その中でね、発表される情報っていうのは何なのっていうことですね、今回まとめてきたので、あの、一緒に見ていきましょうと、え。ー ということでですねチャンネル登録高評価今のうちにぜひぜひよろしくお願いしますってことで早速やっていきましょう<音声> さあ、まずはですね、えー、放送情報ですね。ま、あ現段階、えー、公式的に発表されているのは、2021年アニメ化ってだけで、まあ、正確な放送日っていうのは明かされていませんよね。で、ま、あなんでね、まあ、9月の25日、新 PV でね、まあ、正確な放送日っていうのと、まあ、放送時間っていうのがね、えー、まず発表されるんじゃないかなーなんて思っております。ま、あこれが本当に有力というか、これが本当に一番欲しい情報なんで、まあ、これが本当に最初に発表されるんじゃないかなーなんてね、えー、思っているんですけども、いや、本当にね、マジで いつになるかねあの憶測ではこう飛び交ってますけどもまあわからないよという状況になっておりますはいということでねえ個人的にはですねただまあ10月2日の夜23時とかからなんじゃないかななんてねえ思っておりますけども、まあ、本当にどうなるかわからないので楽しみですさあ続いてねえキャストさんですねえ9月の25日の新 PV にてねえ詳しい声優さんがね発表されるんじゃないかななんてね思っておりますでね発表されるキャラクターなんですけどもまあまずはねえ妥当なところ 上限の6の6ねねねかから、ね、発表されるんんじゃないかなないてて、ね、思っておりま、してまあ、牛太郎なんですけども、まあ、牛太郎はね、無限列車編の時みたいな感じでね、本当にサプライズの発表なんじゃないかななんて思っておりまして、あの、赤座のね、声優はね、本当にあの、エンドロールで初めて知るっていう感じだったので、ま、あその発表なんじゃないかななんてね、思っております。なんでね、まあ、あテレビのね、初登場回でね、エンドロールで初めて知る、みたいな感じなんじゃないかななんてね、思っているんですけども、まあ、なんでかっていうとですね、まあ pv に未だに登場してないかです。ダッキーは登場してるけど、妓夫太郎は pv にもキービジュアルにも登場しておりませんよね。ということで。まあ一応ね。どんでん返し的なキャラがネタバレ的なね。面を含むキャラなので、まあサプライズのね。 発表なんじゃないかななんんじゃいかててね思っております、まあ、続いてね、発表されるキャラクターなんですけども、まあ、現段階 PV に登場してるキャラクターはですね、まあ、渦井天元のね、え嫁3人、えスマ、ひなずる、マキオということで、まあ、この3人のね、声優さんはもう発表されるんじゃないかな、なんてね、 思っております。まあ、もうなんか PV にもね、登場しちゃってるような感じなので、まあ、発表されるんじゃないかな、なんてね、思っております。でね、まあ、詳しい声優さんについてはね、前回の動画でね、しっかりと予想しているので、まあ、そちらをね、ぜひぜひご覧くださいと。でね、まあ、最後にですね、まだ発表されてないのはですね、主題歌、オープニング、エンディングなんですけども、まあ、そちらがね、PV で発表されるんじゃないかな、なんてね、思っております。でね、発表のされ方なんですけども、あの、PV のね、途中 中かからねねねねねいいいつものあのあ感感じじじでで、ね、手を伸ばしみたいななななオープニングが、ね、流れ出すんじゃないかななんゃてて、ねえー、思っておりますまあね、順当にいけば本当にリサさんのね、声が聞けるんじゃないかななんてね、思っているんですけども、まあ本当に誰が来るかわからないよねということで、本当にワクワクがね、止まりませんねと、えー。ということでね、発表されてない情報っていうのはね、こんな感じなんですけども、あれ何はやるのとか、どこまでやるのとかは発表されないんですかっていうね、意見があると思うので、 ちょっと説明しておきますけどもまあ、おそらくですね何話やるのとかはねあの本当に円盤情報がね出てからわかることなのでまあ、それがね本当に、えー、放送がね近くなったら発表するんじゃないかななんてね思っておりますなんでね PV の日はねまあ、円盤情報はまだ出さないかななんて思っているのでまあ、円盤情報が出次第まあ、その辺の情報がね分かってくるんじゃないかななんてね、えー、思っておりますまあ10月だったらねもう本当に放送近いんですぐね円盤情報も発表するんじゃないかななんてね思っておりますけどもね はい、えー。ということでですね、まだ発表されてない情報をまとめるとこんな感じとなっております。 はい。まあ、個人的にはね、まあ、声優さん、キャストさんがね、発表されるのがめちゃくちゃ楽しみですね。ということでね、ま、遊楽編のねえ、詳しい考察や予想について知りたい方はですね、本当に前回の動画でめちゃくちゃ頑張ってまとめているので、まあ、そちらをご覧くださいと。ということで、え、今回の動画いかがだったでしょうかえ、今回の動画がね、良かったという方はね、高評価、え、そしてね、チャンネル登録なんかもね、ぜひぜひよろしくお願いします。結構ね、チャンネル登録してないんだけど、見てくださってる方多いので、まあ、ぜひぜひ、え、チャンネル登録よろしくお願いします。 またですね、コメントなんかもね、どしどしお待ちしております。まあ、気軽にね、書いていただけるとありがたいです。てことで、また次回の動画でお会いしましょうバーッ あのー、関係ない話なんですけど、あのさ、カラカイ上手の高木さんって皆さん見てますか僕ですね、カラカイ上手の高木さんめちゃくちゃ大好きなんですけども、つい最近ですね、アニメ3期とね、映画化のね、発表されましたね。ということで、いやー、本当にね、嬉しくて、マジで涙出ました。<笑> <笑>いや、ま、嘘なんだけど、涙出たっていうのは嘘なんだけど、ま、あ本当に嬉しかったですね。マジで、からかい上手のたたきさんって僕めちゃくちゃ大好きなラブコメなんで、で、来年のね、冬、2021年のね、1月からね、放送が決定したんですけども、いや、そんなに早くっていうぐらいね、いや、これね、もしかしたらなんだけど、あの、鬼滅の刃、ま、秋アニメからやるって言われてますけども、ま、ニクールやるとしたら、もしかしたら、冬アニメで被ってくるんじゃないかなっていう作品になっていますので、いや、ちょっと体が持つのかどうか、ちょっとやばいですね。そしてね、あの、 進撃の巨人もね2021年のね1月から放送開始ということでファイナルシーズンねもう残り本当にね原作の量からいくと12話分ぐらいしかないんですよやばくないですか<笑> <笑>もう12話で終わっちゃうのかっていう感じなんですよ。あそこから12話で本当に終わるのかっていう感じなんですけど。まあもうちょっとあるかななんて思いますけど。全多分14話ぐらいかな。あ, あるかななんて思ってます。後半はちょっと量がね、ボリュームがボンとね、多くなってるんで。まあ進撃の巨人ファイナルシーズンなんかもね、来年の冬ということなんですけど。いやちょっと来年の冬のね、アニメ俺調べてみたんですよ。マジでちょっとビッグタイトルが揃いすぎてて、てかビッグタイトルっていうか俺が好きなタイトルがめちゃくちゃ揃ってて、来年の冬アニメちょっとやばくねえか。 と皆ささんもちょっと調べてみてみくださいいやーあの、まあ、僕がね、え、個人的に、ものすごく見てて好きだったのは、防御力に曲振りしたいと思いますっていうのを2期やるんですけど、それもめちゃくちゃ大好きだし、ま、あこの前ね、メイドインアビスっていうね、アニメをね、見たんですけど、これマジですごいんですよ。マジでクオリティ高くて、劇場版アニメかっていうぐらい、本当にクオリティ高くて、ま、あ面白いんですけど、あの、そちらのね、え、第2期がね、もう本当に冬アニメでやるよということで、もうそれも楽しみだし、って。<笑>全部楽しみなんだよー ということで。いやー、本当に、え、来年の冬アニメ楽しみだし、あの、秋アニメもね、あの、鬼滅の刃もやるし、多分多分やるし、あの、他のね、アニメも結構楽しみなんだよ。無色転生っていうのも第二クールやるし、まあ、他にも、なんかいろいろね、週末のハーレムなんかね、やるみたいでね、まあ、男性の方すごく楽しみにしてると思うんですけど、ま、あ僕も楽しみ<笑>ちょっと女性の方は、週末のハーレムっていうのはね、ま、あどういう作品かわかんないと思うんですけど、ま、あ僕はすごい楽しみなんで、ちょっとね、あの、雑談の枠長くなっちゃったね。 申し訳ないです。はい、ということで、そんな感じで、来年はちょっと来年っていうかまあ、秋アニメからちょっと気合が入ってきそうなね、ビッグタイトルが揃っておりますね。はい。いや、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ楽しみだ。<笑>